スウェーデンに行きます成田空港からスウェーデンへ出発 月焼きからの照り焼きはい経由のヘルシンキに到着しました今からヘルシンキからストックホールム行きの飛行機に乗るためにもう一回入国審査を受けたいと思いますちょっとドキドキなんですけど行ってきまーす<笑> スタックホルムの空港に着きました。全<笑>満席満席でちょっとビビった。夢いっぱい。<笑>無造作のパン<笑>。 <笑>やば、バナナかかってるよ<笑>日本にはない食材がいっぱいでワクワクだねロブスターとかトナカイ用のソースなのかな<笑> 2日目ネムレスちゃんのリクエストの場所<笑> 日に日が出てきて、きししくなりましたこシナモンロー ル, ですかドルを食べに来ました。 サンドビィーケン。時間かけて出、は、発、い、し, します。ンストップでビーケい すご覧のスタイル、tell、え、w、ー、すごいあの木の匂いがすごいいい感じ。<笑>おしゃれじゃない？ アンゴラトゥカムトゥはスウェデンアンジョインディスプロジェクトゥーンギュー。今は 朝の7時半過ぎたかな7時半が日の出なのでもう明るい外は明るくなってます今から朝ごはんを食べに行きます森が多いから北欧の朝って感じがしてめっちゃいいです雰囲気あるスウェーデンの朝ごはんは何があるかな オレンジジュースがちゃんと粒が入っててマジで本当にフラッシュジュースって感じでうまいですいただきます、うん、2日目の朝、うん、ちょっぱい<笑>ついさっきこっちで用意してもらった釘買ってもらいました<笑>いい感じあれ もう七今から。逆光や。<笑>出発。出発します。あ、めっちゃ逆光だ。出発します。<笑>逆光だって。めっちゃ逆光。街並みが可愛いけど、ほとんど森ばっかりで、めちゃくちゃ遠い中です。<笑>強いあ、下に来てなどこど こ, <笑>ここ。<笑> ええ。三人揃った。<笑>サリちゃんが車で教えてくれた。ガルーラのポーズだよ。サンドビーケンの会場に到着しました。 ールルうん、は い, らしいです最高の仕事<笑> ももらいいました姉の分と二人分とと人なんだけどどっっっちガガルルーーダダててて書いてあってとりありえず私がガルーダです今から、ね、事前ます前ッパ行くよ初日ごい変わるから。 それでは、始めます。よろしくお願オールドスクールアイドルの席は、タイチハートを作ってこっちの方に行こう<笑>かわ い, い。<笑> Yeah <笑>。ビデオビデオ。楽しいだよ。ありで。いつも日本にいるよ。<笑><笑>すごい。今朝の八時半だけど、すごい朝日が綺麗です。最高。寒い。<笑>長袖一枚めっちゃ寒い。 道路がすごい広くてめっちゃ綺麗こんな感じで森の中から朝日が出てくるから本当になんかもう夢見てるそのまんま<笑>ザクザクしてる<笑>。 ザクザク。雪だ。スカルだ、跳ねそう、てくちゅ。なんか、直前の前楽屋とバックヤードになります。裏から見てもスクリーンが綺麗。これはネムレスちゃんが使うスクリーンです。 なんか普段はきっと公民館的な感じでお芝居とかここでやってるんだと思います撮っちゃう2人を撮った<笑>ステージどうですかめっちゃ緊張してるけど今ねステージの設営見てちょっと安心した<笑>バババ綺麗これから何をするリハーサルが始まります<笑> なかなか始まりません、ね。が、いろいろうまくできると。いマリア。今からライブするけど、<笑>またこの三人でどっか行きたい。<笑>なんかすごい三人とも全然違うけど。 そうストレスなかったうつなに関してはね、はい、みんなうるせえと思ってるかもしれないけど一人うるさいのがいた方がいいよねうるさいの<笑>うてにゃんの映像投影されましたあと本番までちょっとしかないけど綺麗ですえすごくいいじゃん